なんか面白いことできるんだけど。これをいかに小さくするか。あ、植え替えてってことですか。う植え替えるっていうよりすごいことになる。うん、あ、すごいうことになる。やってみましょうか。こ れ, これ、これ面白かったですね。これね、これはこれ傷んでますね。つわぶきという。 スワブキあの伊豆半島によく生えてますねふきの仲間でテリハで食べれますよもちろんあの庭に植えると普通のふきと同じ太さになるんでこれちょっと傷んでるんで全部切っちゃう今新芽がねこうやって出てきてこれは綺麗でしょ葉っぱ、はい、今あるやつ去年の葉っぱなんで切っちゃうんですけどこんな大きいのじゃどうしようもないでしょうこれを豆盆栽用にするんです、はい、このサイズを は, はい まず葉っぱを全部切ります。これも去年の葉っぱですね、うん。美味しいんだよこれ。美味しいんだよ。うち庭に生えてて、ちょっと食べてた。アクがすごく強くてコクがあるんで、アク抜きは大変なんですけど、もう根がパンパンなんで。 ここうう、ねうん、ここに生えててていい。い。ののののは別の植物でです。す。紫花がほら、出出なな名前最後うもったいないからこれはこれですごいかわいい花が咲くんですよ。うんえー 知らなきゃ取っちゃいますよね、でもツナミっていうのはもう少し5月の連休ぐらいかなあの早ければ4月に咲きますけどね根がね、ちゃんとほらついてるでしょ、うん、こういう状態で取ってもったいないからねで、これを水に入れとこうやたら生えちゃったんだこれは、これもなんか違うものなんだけどこれはいやガシガシガシガシガシガシガシガシガシガシって球根のようなものがね あるんで す, んですこここれね。これが、ね、うんこれがそうなんですけど、ちっちゃくなったやつ見たことないんですか？飾りで使うよね。よくあの盆栽の下草で新車すぎて草ものまでかなり消えてない。<笑>結局松なんか展示するとさ。素人さんだと春なんだか夏なんだか秋なんだか区別がつかないじゃないですか。うん、私らはわかるよ、うん。その松を見ていつの？の 何月の末だかわかるけど、わ、うん、かんない人はわかんないから、展示会場では植草は大事なんですよね。そうですね。うん、菊飾れば、あ、秋の飾りだなってわかるね、うんね。これはいつも飾りなんですか、つわぶ。つわぶきは冬かな、うん、でも花は六、うんと秋に咲くんで、うん。大きい盆栽の添えだったら、秋ですね、花が咲きます。黄色い花が咲くんでね、一年中使えるの常緑だから、こういう風に。 なんかお芋みたいになってますね。洗いただきます。こんな感じ。<笑><笑>こんな感じ。<笑>これを豆盆栽にする、うん。とりあえず、すぐに豆盆栽というよりも、こ, この八人、うんね。その方がいい。これはほら、きくわさんの気にヌールだよ。気<笑>にヌールじゃあ、きくわで売ってるよ。 傷を保護するための、<笑> こ, うこう切ったとこ、こう塗って、こう塞がっていくってやつです。カットパスタみたいな。そうそうそうそう、そ, うそれのもっと簡単なやつです。いたパンみたいな感じそうですよね。豆盆栽の場合、カットパスタを貼るのがすごく大変なんですよ。切り口が小さいから、で、これを塗っとく。まず、これは割ります。割るおいおにはい、はい、簡単に割れます。ポキッて、ポキッて。 そうです。ラウンドですね。それ。料理番組。はい、ね、アシスタントのアシスタント。<笑>料理番組な。本当ですよ、ね。三<笑>分クッキング。三分クッキングです。これを輪切りにするんです。輪切り。料理。料理番組ですね。もう目、ね、もおろとも。 こういう状態ああ、根っこ取れても平気ですか。ら。これをね、あ、虫がほら。虫がいたよーいた。ちょうどでも。なんでよ、したらね、これね、普通は灰をつけるんですよ。灰、灰、灰ってあるじゃないですか、野菜を作るときに、じゃがいもを半分にして。庭にこう埋めると、増える。うん、その時灰を切り口に塗るんですよ。腐れ防止。<笑>腐れ防止。えー、灰い、でも、燃えかすの灰。そうそうそうそう、木灰。 木灰っていうのかな、はいはい、こ、ね、うやってね。裏表。まあね、一応ね。これ上、上、上と下間違えちゃうと大変な。上と下間違えると大変なんで、これ。上、うん、を、ここに下しといて。数やるから。<笑>はよく。はよく。ロ土入れるでしょう。これでこれ、とりあえずちょこっとね。 マグアンプ系ですマ グ, マグアンプ系、うん、で、これ根っこねこれは一番下にあったんですよねこういうふうにね、はい、まずこういうふうに植えます向きを間違えないようにね、はい向きえっと元々の向きにそうですこれが上だったんでこれが下になってたんで、はい、ギリギリに植えるのギリギリに。 まあこれはこの細かいのはまあどっちでもいいんですけど、うん、うんと要するにこんな感じで植えます、はい、こういう風に全部一株を全部こうやって植えていくんですよこれは根っこ向きわかんなくなったら根っこは下向いて生えるからを見てあこれがそうかなみたいなこの、はいはい、根っこ邪魔だったら切っちゃっていいですからね、はい、根がないやつも生えてくる そで す,、ね、そうです猫はあんま関係ないですねこの作業にあったほうがそれは元気がいいですけどねあまり邪魔だったら持ち上がっちゃうからねほらこういうふうに安定しないでしょでもち切っちゃうう<笑>っとしい時はこうしても持ち上がるでこうをへえこれで出てくる<笑> これ庭の、つわぶきでも、ほ、なんでもできますよ。うん、で一個取ってきて、うん、輪切りにして、こんな感じでね、水やっとくの。<笑>ただ単にそれだけなんです。これ、どのぐらいで出るんですか?。一ヶ月ぐらいかな。一か月で出るんですか。どっから出るでしょう。<笑>えー、横からじゃないですか。<笑>そうです。このね、皮と。 実の境目から出るんですよ。だからこうこうこうこうって全面に新芽が出るんですよ。そうすると、それを出たら今度これを割って。割る。抜いて。十字に切るんですか、うん。そうそうそうそうそうそうそ う, そう。ほお。だ丸ごと植えると大きすぎるので。豆盆栽にする人は、これをさらに割って。根っ根っこは、だからそれがね、映ってるね、あるのよ。 あるのよそれが3日なかったの<笑>今ずっとさしたんだけど<笑>こういう川のこの縁から発芽して、うん、そこから下に根が出るんですよ、はい、あっこっちっだからこういっぱい出るんでね、うん、それをこう割ってこの硬いところをで分けて出てきたら一回抜いて分けてこ う, こういう鉢にね、うん、植えるともう大きくなんないから葉っぱが。 干っとくとどんどん大きくなりますから、これ。タップもちょっとちっちゃくなる、ね。なります。最初の段階で豆に入れちゃわないとダメです。これ同じ作業できるのはあるんですか、このスワブティーが。あるね。このコブのやつは大体できます。単長総？単長総でもできる。こうなるじゃないですか。はいはいはい、あれも割って細かく割ってやるんですよ。うん、であと、だから株がどんどん大きくなっちゃって、小さい鉢に入れられないじゃないですか。うん、増えるからこう大きく。うん それをどうするかっていうことでやるんだけどねこれ名前あったりしますいや輪切 り, 切り、はあぁあのワザメみたいなですかみたいなうん、な, ないな輪切りとしか言ってないし昔から伝わってるやり方、うん、豆盆栽では伝わってます、うん、豆盆栽のだちっちゃいの作るために必要な技なんで普通の、例えばこのくらいの鉢で下草作るんだったら、うん こ, これを植えれば、ねうん、で小さくするのはがりでいいんですけど、はいはいはい、これをここに入れるのはちょっと至難の技じゃないですか、うん、そうすると新芽を取りたいんでこれをやるんですけどこれをね何年前だか忘れちゃったんだけど「近代盆栽でで連載してたんですよ、うん、草を小さく作る」っていう連載を1年間、はいはいはい、その中の一つだ 初めて見ましたね。出ないのもありますよ。出ないのもある、ね。ある。うん。だから<笑>全部が出るというわけではないんでけどね。これが先端だから先端は絶対出るから、うん。先端は絶対出る。出る出る。<笑>ここの先端だから。これは絶対出る。でも真ん中から出ない。ここから出ますよ。やっぱこういう作業を一個一個やっていくと蜂が大量に消費されますね。あ、そうですね。ねえ。はい これだけでもすごい数、このサイズの数が必要になってくるこれをね、これをね、<笑>ここにやったらすごい量になっちゃうすごい量になりますよね<笑>やりたくない、置き場所もやりたくないだから、<笑>だから次の年に回してこうなっちゃう笹<笑><笑>の分け方とかね笹の分け方笹を分けるっていうのがある笹を分けるホットの笹をどうやって小さくするかってうんこれ<笑> よくね、この言ってますよね。うん、これを、これをどうやるかってこれ本当は、に、二月頃でいいんだよね。バッツリ切っちゃうんですけど、うん、切り忘れちゃったら、ほらもう下、下から新芽が出ちゃったでしょはいはい、うん。しょうがないから。まあ、手間が増えるんですね。こうやって、切って。切っていかなきゃいけない。うん、そうなんですよ。面倒くさいでしょこのまま放っとくと、どんどん上に伸びてくるんですか。 一番背が高くてこんなぐらいですよ。屋、う、久、ん、島の笹なんで、うん、こういう風に切るんだけど、うん、もうこれをこのまんまじゃさ、切っちゃって入らないじゃないですか。入、う、な、んはい、ですね。それをやる方法がある。でも結構しっかりしてますもんね。そう。あれが欲しいな。木綿どけるかな。ガチガチだね。一年ほどいたから。巻いちゃって巻いちゃってくっついちゃってる。 一回こう解いていくと。そうなんです。つながってるんでこうやって切れないんです。切ると枯れます。ます気をつけないと。うん、根っこがね全然ないところで切れちゃうからね。ら材料がもったいない人は丁寧に、うん、丁寧にやらないとダメです、うん。こういうふうにね全部つながってるんですよこれ。だか ら, らこういうふうに取ったらこうやってこうやって取る。うんうん、ほらこうなるともうダメ。ダメ。ダメ。 そうある程度長く取んないとねこれかろうじてほら根っこついてるけ ど, るどこっちはちょっと危ないかなこれがどうなるかっていう話、ねはい、これをまずさっき伸びちゃってるから、うん、古いの取っちゃいますね、はい、古いところをこんな感じ締めだけにしたら、えー、巻くんだよ<笑>鉢の中に入れなくちゃいけないので。 なるだけちっちゃく巻かないといけないこの糸、糸は別に<笑>何でもいいんですけど、木綿糸がいいです。木綿糸。これがどけない。木綿なのは。あ、溶けちゃう。溶けるから。あ、これを針金でやると大変なことが後で起こりますからね。な る, なるだけ溶ける素材、本当はあれがいいんだよ。ラフィア？うん。で、今ね、ラフィアだとね、やりにくいのね。で、これでも溶けるから、こういう状態になったら、じゃあちょっと色がる。 例えばこういうところにほら入るでしょ。入りますね。最後でしょで勝手に増えるんですよ。刺さっつうのはだからここに入れとくと1年でいっぱいになるの。ちゃんと下から生えてきてリアついてるからね。これについてったらあとは同じ。植え替えはほら。こんな感じででこれをこう置いて、それで抜けないように必ずやんなくちゃいけないのがアルミ。線 おう、じゃあと、必ずこれを止めてください。根っこの部分をこうと引っ掛けとくだけで抜けないから、はい。小さい鉢だと何か中と中が取れちゃうんですよね。雨に当たったとかなんだかんだで。念のために一 箇, 箇所。別に一箇所でも草は一箇所でも平気なんですけどね。つか念のために。うん。え、ハサミがおかしい。 でこういうふうにしといてここもう形になってないけれどもそれは自然に治るのであと、うん、は土を入れてつっついて終わり、うん<笑>うん、ただこれですぐってわけじゃないからね1年かかります笹の場合かっこよくなるのに1年かかりますつわぶきはそんなにかかんないんだけどこうやっておいてはい水入れて。 この状態で<笑>、えー、全体に葉っぱが出るのに一年 か, かる。一年。一年 か, かる。これだから一個あると十個できる。はい、個十個できる。ちなみにこれの一年前にやったやつとかない。降っちゃった。降っちゃった。あるんだけど売れちゃうんだ。あ,、うん、あの揃ってるやつがすぐ売れちゃうんですよ。なるほど。でそんなに数やんなかったからこれはあれかもしれないね。うん このサイズなんですよ。さっきのつわぶきち ょ, ちょっと待って汚いのを取るとわかるんだけど、ここんな感じに出るの？こんなにちっちゃくなる。なるなる。なるあれでやるとこのサイズになる。はあ、ちょっとなちょっとまばらすぎますね。こうあったけど、ちょっとまばらこれもう切って、もう一回買ってやると倍になるんで、ね、うんと生えてんのは売れちゃった。こんな感じですね。 かわいいですね、半分しか出てないこっちから出るんですよそれをこれをいっぱいにするにはまず切ることで肥料を上げて日陰に置くとなるほど<笑> 1年待ちもっとちっちゃいのがあったんだけどそれもっとだからきれいにぶわって全部入ってるやつもあるとあったねもそう国風で売れちゃうんでねだいたい売れちゃう草はあの作る人がいないんで山野草で持ち込んだやつはほとんど売れちゃうそれ高くないしな 1,000 円ぐらいだし こでも花が。単生相撲でも同じような形でうん、単調そで花が咲きそうなのはグリーンクラブに持って行っちゃったんですが。大きさでもちゃんと。へあ、これ咲かなかったんだね。これ葉っぱちっちゃくなるでしょう、はい。そうですね。これ、こうなりますよ。これ。これ、うつ、うつぎ。<笑>うつぎの石付き。うつぎ。ああ、ちょっと手入れしてないか汚い。うつぎですよ。ちゃんと咲くんだ、うつぎは。 山野草がちょっと足りないね。うんうん、足りないんですっでこの売れちゃうからそうですねちょっと作ると売れちゃう、ね、あので商品盆栽の飾りとしてはやっぱこの小っちゃい草がやっぱちょうどよかったりするんですか、ね、親が親っていうか種木がこれより小さい、うん、これぐらいだとうんとそうだな草このくらいの大きさ サイズ的に、ね、うん、こんな感じかな、うん、これだとこんな感じ。うん、で、種木がこれよりちっちゃいじゃないですか、うん、豆だと、はい。そうすると<笑>、この爪ぐらいのやつでやらないといけなくて、<笑>それはすぐ売れるわな。<笑>やっぱそうなんですか、ね。木に。乗せてんですか。これね、けやきの皮。けやきの皮。 うん、皮に、は剥がれるじゃん。はいはいはい。けやきの皮、えー。上乗ってんのが月味噌、つきみ。つきみそです。可愛いそうこれこれ。花咲きますよ、えー。これはね、うちのお客さんがね、作った、うん、私が作ったんです。けやきの皮がいっぱい落ちるから、ちょっと作ってみたっつって、ね。なるほど。くれた。さっきのタンポポは、これが、これが、今分けちゃったから、うん、あれだけど、一番ちっちゃいタンポとタンポ。日高タンポ。日高さん、さっきそっち。咲いてるのありましたね。あ、これね。 もう種木だからこうやって置いとかないとほら間違って売っちゃうと困るから葉 っ, っぱこうやって見るとね小ささ分かります花、ね、はねそんなちっちゃかないんですけどね平らかンポポポはね増えるのが遅いし種まいても生えてこないので一回分けるでしょあやって分けられるようになるのに2年かかるからでまた売ってないのよなんかなかだから一回分けるとこれが秋に秋まで売らないね売れないしね。 花が見えんのが11月とか12月だから国風の頃に売れるんだけ ど,、うん、どううのあの予約制みたいな平、うん、か担保がありますって言うとわーってくるからこ れ, これ大箱で大箱大箱って知らない、えー、すみません<笑>その辺に生えてる草だけどその辺に生えてるそれの姫。これこれさっきそうで言うこれピンクの担保と赤花担保、えー、赤花担 保, 担保ピンク色なんですうちで種まいた これは五百、ね。何だろうね。いっぱい作るからな。うん。サイヤソウはでも面白いですよ。あの豆にしてくるの。うん、でもやりがいがあるっていうか。やりがいがある。これ考えるのが面白い。<笑>まあなるほどね。<笑><笑>いろんなチャレンジしてみてってことですよね。そうそ、ん、う。それやってみたらどうだろうみたいなそうそうそう。種をまいてみて、それから分けてみて。俺、うん、はでもね、十八区の頃に先輩の教わった。 うん、もう亡くなっちゃってその時もう85歳ぐらいのおじいさんがいて、うん、草の大化って言われた人なんだけど、うん、もう全然古すぎて誰も覚えてないかもしれないけれど、うん、東京の方にいてでその人が山野草の山鳥山、うん、野草だって食べる方じゃないよ。そ、う、そ、んうん、<笑>それもその辺にに生えててる野原だよ、うん、そこにみんなで行ってで でその後の処理の仕方みたいなのを教えてくれる人がいてそれで教わったんであんまり知ってる人がいないかもしれないその人は全く素人さんだから、うんうんうん、盆栽屋じゃないからそういう経緯があってみんなには教えてるけど、えー、実際にやる人はあんまりいないんです<笑> の, の,、えー の, ね、の。 そうなんですか。人たら全部こういう草ができます。業者さんが買いに来て全部って言って買っていくことがよくなった方とか思ってか。い<笑>っちゃうんだけどさ。じゃ あ, そうそうあれですね。ピーチで草物やるのもいいんじゃないですか。盆栽球ではっ。は<笑><笑>。呼んでください<笑>。はい。<笑>でも、は、春のね、やつが多いからね。そうですよね。作業ね。うん、そうだよね。十一月ぐらいまでは触るけど、十二月一月は。 ほとんどやらない。よね。持ち込みになっちゃうから、ね。ちょっとシーズンオフもありと、え、う、え、ん、ど、うん、こでそう、ね。これが出るのをね。そうですね。出るかな、出なかったらバカみたいだよ。と<笑>いうわけで、今日は草物のお話。三、はいはい<笑>はい、分クッキングみたいな、ね。三<笑><笑>分クッキング。料理番組のような楽しさの中。<笑><笑>また次回ということです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はいはい<笑> お祭イイ祭りイイ祭りの大そうっすねオミクロ今流行ってきてるじゃないですかだからやれればいいですけどねっていう急に中止が一番怖いですよ ね, そうですね、うん、一応まあさいたま市もかを出したらしいんです、ね、あっ そ,、うん、そうですか、うん、これだったらいいですけどねどのぐらい細かいですよね、うん、2年前行った時はそうだったですよすうちもお客さんがね3列になっちゃって、うん、後ろの人は見えないみたいな、うん、で自分たちもお昼食えなかったです なるほど<笑>いいことなんですけどね、混んでくれて嬉しいんですけど、ただ2年間やんないと忘れちゃいますからね。う, ねうんあ、今年やるんだって、まあ、宣伝はしてますけど、うん、知らない人も結構いるかもしれないです。本当にあんのみたいなとこもね。うん、まあね、予定組んじゃう人は組んじゃいますよね、うん。僕はだからあれに行ったことで僕今ここにいますからね。あ、それはきっかけなんですか？そうですよ。へえー。そこ行って、うん、もうここで働こうと思って。 へー引っ し, したんへー知らなかった、うん、そう考え深いですよあ考え深いですね、うん、あそこで当時エンタあったんですかいや、関係ないですあ関係ないみた一番カンタ君が反応してくれただけで僕の最初の動画にプレゼン資料ああ、なるほどねプレゼン資料はどこに出したんですか各園回ったんですよあ、そうなの。うちも回った<笑>うちはう<笑>見つけられなかった<笑>あ、そういうことかで、だって盆栽町にないじゃないですか ああ、はいはいはいはい、そう、そうなんだよね。そうなんだよ、ね。盆栽町で探したら、うちは出てこないですねう。うちは普通で、大野さんって面白いよっていう話を聞いて、大、うん、野さん電話して、テ、うん、グリーンクラブ行ったの。うん、んで、あそこで、そうあ、あれが初めてですか。あれがあるの。その時太陽くん、いなかったっけ。一番最初。うん、一番最初いなかった。ですね売店の時言いましたけどね。ちょっと話聞くよたんだけど、見つかった。これの。 目が出たところが載ってる写真があったんだけど。あ、まあ、ないや。こんにちは、こんにちは。<笑>もう今日五時でお疲れ様です。一日作業して、はい、帰りますんで。あら、あれ。<笑><笑>